この日のテーマとなったのは、壁ドンよりもときめく胸キュンモーメントを考える。出演ゲストである教官たちが考えたシチュエーションを、メンバーそれぞれが実行していくことになった。マックのお笑い芸人劇団一人から、金振り発でブームになっていったら、と言われると流行らせたいですね、とメンバーも、ノリノリ。また平野仕様は、 こういうのって大体少女漫画発信じゃないですか。僕たちのメンバーの中で少女漫画を描く人がいる、と別コミ、小学館で連載している高橋山を堂々と紹介。一方の高橋は、ただ僕が連載してるのってメンバーのしょうもない日常、と恋愛漫画ではないため少々自信なさげな様子。 僕らって男子校みたいなノリで生きてるんでキュンキュンシチュエーションっていうのはなかなか慣れていないと明かし平野も壁論ですら何がいいのかよくわからない。本当に言うと い, いんですよ、と胸キュン企画の根底を揺るがすような発言もしていた。そんな平野はお笑いコンビさらば青春の光の森田哲也が考案したチャリ褒めにチャレンジ。男性が自転車に乗っていてすれ違った女性に かわいいと褒めるというものだが、平野は、ひったくり、だと指摘。その後、心をひったくる感じと一応納得し挑戦した平野だったが自転車ですれ違った瞬間にかわいい、からとつぶやき背後から何度も追いかけてはかわいい、からを、連発。 あまりの不審者っぷりに、女性役の岸士こと岸優太も軽減そうな表情を浮かべ、胸キュンとはほど遠いシチュエーションとなってしまった。一方、大絶賛を集めたのは、お笑いタレントのオアシスオークボカヨコが考案した、猫的を実践した長瀬恋。猫のように足にまとわりついて甘えるというシチュエーションで、オークボの支持は 75% 猫、25% 人とのこと。 長瀬はソファーで座るキシコに徐々に接近していき、自ら膝枕まくらされる体勢に。さらに、じゃれるようにキシコとくっついた後、お腹空いてきた、と言い出し、チュールじゃなくて中長代、と甘えていた。これには大久保が、セクシーな猫ちゃん、すごくいいです、と題ぜっさん。最終的にベスト胸キルンに選ばれていた。視聴者からは、長瀬くんみたいな彼氏最高。